Oh 減った。マック。引っ越しマック。ああ。疲れる。 後ろ、はい、も可愛いい。 お風呂入ってさっぱりお部屋がこんな感じここに絵を2枚飾ろうと思ってるんだよベッドこんな感じああ本当に疲れたな今から焼き鳥屋さんに焼き鳥を取りに行って。 今日のお疲れ様会をしたら、寝る。<笑>よいしょ。今日は。じょ、生ジョッキ缶。焼き鳥。電子レンジで爆発しちゃったと思う。と、ぬかきゅうり。と、テブンの。とロサーモン、わさび。 乾杯。あ, あおいしいしかも、はあはあ、おいでいいい乾杯 ビールの泡が美味しい。うん、いただきまーす。爆発、うんうんはあ。みんな卵も爆発は気つけて電子レンジ。 投資 し, して会うご飯って思ったら爆発したんだよ。いかでしょう？皆さん。 えー、<笑>うん食べれる、はあ、今日の動画はここまでにしてっゆっくり飲んで今日はゆっくり寝るでは乾杯